今日の朝ごはんは昨日スーパーで買っておいたこのタンナファクルいただきますなんかマルブールの黒糖バージョンみたいなすごく美味しいですすーごい超南国昨日暗かったから分かんなかったけどあここですこれがキャンプ場の入り口なんですけれどもここでなコーヒーとか開、まあ、いてんのかなまだ開いてないと思う10時からなんでねそうそうそう又吉コーヒーファームということで、えー、ここでコーヒーを飲むことができます ことで沖縄旅2日目、今日はどこに行きますかというと沖縄の北の方にあるやんばる国立公園というところに行きたいと思います、最近世界遺産になったところですね、ヤンバルクイナ多分聞いたことあると思うんですけど、僕もよく分かってないけど鳥なのかなって鳥でいいんだよね。の黄色いさ ヤンバルクイーナに注意みたいなやつがあるんですけど僕オーストラリアを一周してる時にペンギンに注意の看板を見たことがあるんですよでそこでイエイ写真撮ってるやつがあるんですけどそれすげえ映えてすごいなんかあのみんなからわいいねみたいな感じで言われてたんで今日は、ね、そのヤンバルクイーナ自体を探すというよりそのヤンバルクイーナの看板を見つけたいなというふうに思っていますまあこの仕事沖縄コンベンションビュールさんと、まあ、ジェットスタジャパンさんからいただいてるお仕事なんですけれども沖縄コンベンションビュールさんもびっくりでするよねヤンバルクイナの 展示してるなんかその何資料館とかじゃなくてその看板を見つけに行くというね<笑>まあでもあのコロナ禍ということもあってそういった密を避けれるような遊びっていうのもまあ一つ提案したいなというふうに思いましてで看板を集めてる人って意外といるよね看板とかマンホールとかねあとあれとかもまあ結構ローカル感出ていいんじゃないかなというふうに思ってるんでそれを今回は探しに行きたいと思いますいやいやんばるクイナー見つけたぜ<笑>ただちょっと えー、道の真ん中すぎてえー、っとあと溝があるからなんかいい感じで写真撮れないからもうちょっとなんかいい感じのとこであ写真撮りたいなというふうに思います。ていうかねまあ、あのー、正直言うとヤンバレクイナのあの看板どこにでもあるわ。<笑> なんかもっとレアなんかなって思ってたら全然違うもうあの10分いや5分走ったら1個あるぐらいのレベルでたくさんありました写真は撮ってないけどヤンバルクイナの看板は見つけたとでもヤンバルクイナ見てないよねということで今から向かうところがヤンバルクイナ生態展示施設みたいなあの保護施設みたいなやつがあこここ違う何 こ, れこここれれバイクあるやんある<笑> ちょっと待ってみんな、今何が起こったかというと、全然動画で関係ないんだけど、今これ、このバイク、僕知ってる人なんですよ。あの僕が前回、日本一周したに、あれ何、富山県であったんだ、富山県であって、僕取材したんですよ。で、取材した彼の記事出てるって、僕のブログ出してるんですけど、マジでたまたまです、これ、あったの。じゃあ、の堀岡弘樹んの、あの、 取材した記事、めちゃくちゃゃく面白いんだ19歳で日本一周して、えっと、日本一周しながら二十歳になったみたいな感じの<笑>すごい若くてあの元気で超イケメンな子なんで「お久しぶりです」っていうの撮ろうと思って、はい、ずっと回してたんだ、はい、あそうですかそしたら今ちょっと写真撮るために、はい、あの直した瞬間に来ちゃったっ<笑>ごめんなさいタイミング悪かった<笑> 俺あのやんマるクイーンの「出ます」標識は撮ってきましたいやいやあれなんかさ い, やいっぱいあるやんあれ、はいはい、標識で僕もその動画でさ「やんマるクイーンの標識撮るぞ」みたいな、はいはい、言って探す探せっ て, って意外とめっちゃあるやん<笑><笑>あブロあ、結構分かりやすく多分できてると思う<笑><笑>俺のあの拙い話をあそこまでちゃんと聞いてできるの ん, <笑>んか当たり前ですけどすごいなと思って貼<笑><笑><笑><笑>っとくんで見てください彼の 旅, 旅論みたいな陰<笑>性論じゃないけどすごいも。し<笑> 19の頃ねサビを始めていろいろあって旅しながら二十歳になったみたいなそうですめちゃくちゃ面白いから僕あの彼のブログ書いてるんで<笑>見てくださいぜひ見てください<笑>また日本語とったらあ り, ました、はいまたありがとうございますということで気を取り直してヤンバルクイナー生態展示学習施設にやってきました早速入ってみましょうヤンバルの森世界自然遺産登録おめでとうございますパークゴルフも隣にあってすごいいい感じですねあこれか クイナの森。これ実物大とかですかね。今のボケです。あ、見て。鳥インフル豚コレの予防。一度足底を洗ってね。で足底を洗います。はい。ヤンバルクイナが発見されたのは1981年度。意外と最近です。発見時に驚かされたのは飛べない鳥であったこと。天敵となる肉食性哺乳類動物がいないヤンバルの森では飛んで逃げる必要がなく、 飛ぶことをやめてしまったのですしかしハブを退治するために放たれたマングースや野猫によって捕食され2005年には生態数が約700羽と推定されましたまた外来種だけでなく側溝に落ちたヤンバルクイナは地上に上がれずに死んでしまうこともあるそうで現在一部の道路では側溝の片側に傾斜をつけて落ちた動物たちが上がれるような工夫もされていますヤンバルクイナのことだけでなく我々人間がどうするべきかなどい ろ, いろ考えさせられる学習施設でした と、はい、いうことで、えー、ヤンバルクイーナー乗ってきましたけれども超可愛いじゃんヤンバルクイーナーってでもやっぱりあれなんだねちゃんと保護してあげないとなかなか今のこの環境、えー、なんか側溝とか溝とかねさっき僕ヤンバルクイーナーに注意みたいな感じでここ溝があるから無理やんみたいに言ってたんですけどああいうのもやっぱヤンバルクイーナーにとって良くないなっていうふう感じでこうしんみりこう考えさせられるような、えー、施設だったなというふうに思います。 写真を撮って SNS 拡散よろしく。イイはいとこでヤンバルクーナ生態展示、えー、施設を見たんでこれから沖縄最北端に向かいたいと思います。着いたぜヘノミサキ！沖縄最北端やってきました。わおいいね。いやーすーげえ。やっぱ本土日本本土の方とやっぱ違うね景色が全然違う。 うわめっちゃバイクあるようこそ沖縄最北端ヘド岬へって書いてある深呼吸をしようヘルメットが曇った。 とといいううことでヘドミサキ歩いていきましょう僕ですね今、まあ、ここに初めて来たんですけども印象として僕オーストラリア2年間いてオーストラリア一周したんですけどオーストラリアあれグレートオーシャンロードっていうとこがあるんですよ世界一美しい道って言われてるとこがあって、まあ、車の CM とかもそこで結構撮影されたりするんですけどそのグレートオーシャンロードの近くっていうか、まあ、その周辺にすごい似てますこの感じすごいだってさちょっと待ってこれ多分一眼じゃないと見えないと思うんだけどあれとかもう も, もはやモンハンの。 <笑>リオレウスいるとこじゃんと思ってほいとこで沖縄最北端やってきましたいやさっきすごいことなってたようわすごい水しぶきすごあっダメこれ帽子飛んでいくやつや<笑>はいということでヘド岬はこんな感じでございますすげこっちから見てもやっぱすごいねあそこのモーハンみたいマジでいやっしゃ行くぜこっちいやーうわすげえすげえ わおトンネルトトロじゃんいやいいねマジでマジで旅って感じ出た見て<笑>やば見えるあそこやばさあ私ボロケンはヤンバルクイナのでかいモニュメントに行きたいんですけどめちゃくちゃ迷っていますこれを多分右だと思うんだ展望台って書いてあるしあこっちで合ってるっぽいですね はい、というこで、皆さん、えー、僕は今沖縄最北端の辺戸岬の周辺にいるんですけど、でかいアンブルクイの像があるみたいな感じで言われたんで来てみたんですけど、どんだけでかいかちょっとお見せします。こちらです。ででーんでか。でかー、<笑>でかー<笑>こんな感じでございます。でかすぎっしょこれ。 ここうういとこで巨大ヤンバルクイナゾバこんな感じでしたえ僕多分昨日とか今日も行ってたと思うんですけど沖縄の北の方に来たの初めてでああのー、まあ、北の方とかさあんまりこうそういわゆるお店ショッピングセンターとかもちろんないけれども入ったヘド、えー、岬とかそういったものもあるんで、えー、っと自然が好きな人アウトドアが好きな人とかはもうすごく楽しい場所なんじゃないかなというふうに思いますちなみに下から見るとこんな感じですもう下から見るともはや分からんのじゃん何これ 本当沖縄本島最北端のファミリーマースですこんなファミマ何パネル用意してるファミマ初めて見たねすごいちょっとお茶買ってきますのど渇いちゃったやっぱ暑いね11月の沖縄はさあということでやってまいりました、えー、2日目、えー、最大の目的地であるもう沖縄といったらここといっても過言ではないねっていう氷島でございますじゃじゃーんまあねちょっとあのー あゴ、のープロで見ても多 分, 分かんないと思うんだよね。はいということで丘の上までちょっと来てみたんですけれどもこの雑木林邪魔だなこれ狩ればいいのにねそうしたらすごいもういい場所になるのにねちょっと微妙ここいいんじゃない<笑>ちょっと遠いなでも遠いないやでもまあ今のところ一番いや遠いなちょっと。 とということで撮影スポットを探していたらいつの間にか氷島を一周していることになりましたやべえ、また変なとこ来ちゃった<笑>また変なとこ来ちゃったよ絶対これ通んないでしょ、誰もちょっとああ、どうしよう、どうしよう楽しい、どうしよう、うわー、どうしよう、うわー、めっちゃ楽しい、でこれ、パッと抜けた瞬間海とかやったら最高なんだが。 あ、まだ違う<笑>まだ違うかマジで後悔してるやばいこれ変えれんくなるんじゃないいやでもマジで後悔してるやばい頑張れ 400X お前ならできるようやくウーターンできるところに抜けましたもうマジであの冗談抜きで本気で迷ってますちょっと一旦マップ見よう Google マップで調べた結果戻るよりも行った方があの舗装された道路に出るのが近いということなんでちょっと登ります いや 400x でよかったマジでなんか落ちてんだけどあマジかよいやいけるいけるいける 400x お前ならいけるマジであれちょっと話と違うくないいやいけるいけるいけるいけ る, いけるああ戻ってきた戻ってきたよかったちょっとした冒険やったな楽しかった超楽しかったあと 400x でよかったやったね いやー事故なくこけることなく戻ってこれましたで目の前に氷大橋があるんやけどマジで綺麗やね氷大橋の周辺だけ色が違うもんなんかだってめちゃくちゃ綺麗やん、ね、でめちゃくちゃ坂めちゃくちゃ急な坂なんやけど。 大丈夫これ。ということで一旦氷島、えー、また通ってあっちに戻りたいと思います。さあということで氷島をお取りしたいと思いますここの砂浜でね昔ね撮影したんだよねなんかいやー綺麗やねだって見てほらこっち側の海なここだけ色違うくないエメラルドブルーっていうのかなグリーンじゃないブルーだもんね。 でも日本のその本土の方やったら11月の海なんかさもう誰もいないじゃないカップルもいないけどやっぱ沖縄やったらまだ11月でもねカップルとかたくさんいてすごい過ごしやすいいい気温だと思いますほ、はいでは、ね、氷島出発してから、えー、お昼ご飯を食べに来ましたといってももう5時なんですけどねということでこちらじゃじゃんチルコリーのバーガーさんにやってきましたこちらのバーガー店ですね見てくださいデデンこちら 感染防止対策認証店っていうステッカーが貼られてます。このステッカー何なのかっていうと、私感染症対策してますってい う, こう自己申告じゃなくて、第三者機関から、えー、認定を受けてきちんとした対策をしているお店っていう、えー、証のマークらしいです。で僕、す、え、で、ー、にこちら、もう頼んじゃってるんですけれども、えー、こちらですね、このゴルビージャックバーガー、これを頼みました。いや、美味しそうですね。 よいしょちょっと認証制度この認証制度をちょっと今回紹介してくださいということでこの認証制度をみんな覚えといてこれから沖縄に行ってご飯食べようかなと思ってる人、まあ、宿泊施設とかもこれあるんやけれどもこれ覚えておくといいかなというふうに思いますということでバーガー食べましょうじゃんバーガーにフォーカスが合わないけどまあいいでしょういただきますこういうのはもうがっつりいっちゃいましょういただきます すごこれ超サクサクしてるなんかふわふわなバーガーとかってあるじゃないですかねパティもふわふわとかバンズもふわふわとかってあると思うんですけどこのバーガー全部サクサクしてるこれバンズもサクサクで中身もサクサクしてるからなんかすごいポテトチップス食べてみたいはいということで、えー、腹ごわしだいもできたんで、えー、今からですね夜もう6時ぐらいなんですけれども、えー、この旅で一番行きたかった場所にこれから行きたいと思います はい、着きました。今回の旅最大の目的地であるサンセットファームさんです。やば、めちゃくちゃ湧いてんじゃん。この前の車もそうだね。いややば。いやこんな街中にちょこんっていきなりこんな感じのライトアップされた、えー、これひまわり畑がですね。 出てきましたはいところで着きましたこの旅最大の目的地である、えー、サンセットファームさんにお邪魔してますえー、見てもらったら分かると思うんですけどこれ全部ひまわりなんですよねひまわりをこの LED で照らして、まあ、夜のライトアップみたいな感じで、えー、今沖縄で最も暑い映えー、バイスポットみたいな、えー、デートスポットみたいな感じになっているそうですはいところで今回の沖縄2泊3日の旅最大の目的地であるサンセットファームさんにお邪魔しました見てくださいやばくない だってこれ今夜ですよ夜なのに逆光で僕顔見えてないですからねすごいですね畑の花々は全て収穫が自由ですこちらが受付です<笑>代表の池原さんですよろししくお願いますよろしくお願いします じあ料金体制とかどんんなな感じなんですか、あのー、僕らひまわり生産してるんですけどひまわりは収穫が自由なんですよ<笑>、まあ、テーブルにあるハサミを使っていただいて収穫していただいて<笑>、まあ、スリーブっていう透明の紙に包んでいただいて持ち帰るんですけど、はいはいまあ、お客様の満足度に応じて、はい、ファーム内のボックスにお支払いいただくっていう形ですお気持ちってことですかそうですえー、めちゃくちゃ<笑>なんすよロマンチックみたいな<笑>そうですねあれ、えー、それが僕らの売りなんで、えー、サンセットファームは料金がお気持ち円であるひまわり伝承菊 畑, 畑です 咲いている花は自由に切り取って収穫してもいいのでひまわりの花束を持って帰る方もたくさんいるそうです繰り返しますが料金はお気持ち円ボックスの中に満足度に応じてお支払いいただければいいとのことです今お見せしているドローンの映像などは別料金ですが映えるし何よりカップルで来ると最高にロマンチックな時間を過ごせるので沖縄県と言わず全国の中でも超おすすめな場所です はい、ところでいかがでしょうか。サンセットファームさんに来ております。どうでしょう映えてますかね ?360 度カメラだと、よりなんか臨場感がわかるんじゃないかなというふうに思います。え、さっきのね、えー、池原さんという方がサンセットファームやってるんですけれども、もちろんこれ自然なんでね、こういった感じで。 もうひまわりちょっと変えちゃってるんですけどもえ11月中旬までやっていて枯れたらまた植えて変えてたらまた植えてみたいな感じで自然のものなのでやってる時とやってない時があるのでサンセットファームさんインスタグラムで情報をすごい発信されてるんでえ気になる方はサンセットファームさんのインスタグラムをチェックしてくださいありがとうございまし た, またはい失礼しますありがとうございましたじゃいますございます失礼しますじゃいますよし はいということで、えー、サンセットファームさんにお邪魔してきましたいや本当にね スタッフささんたちさっきみたいにうめちゃくちゃ気さくな方たちでもう間違いなく沖縄ナンバーワン観光スポットの1つだと思うので、えー、カップルとかね沖縄の人たちはもう絶対行ってください、えー、絶対楽しい、あそこはもう間違いないですね。もうということ で, ですね現在時刻はなんと9時でございますやばい、マジでやばい遊びすぎちゃったもう本当楽しくてだって6時に着いたのに9時まで行っちゃったってい う, もう3時間もいたほど、えー、楽しかったです。えー ということで、今からキャンプ場に戻るんですけれども、なんとキャンプ場まで2時間かかるので到着は11時でございます。いやーでもね、昨日しっかりその松屋、ま、コーヒー園でしっかり休めたので全然。 疲れてないですし眠くもないので安全運転さえ気をつければスピード出しすぎて、ね、やっていけば安全にたどりつけるかなというふうに思いますということでまずは安全にキャンプ場まで戻りたいと思いますはいということで時刻は10時30分、えー、キャンプ場に戻ってきましたいやしんどだいぶしんどいではいということで時刻は10時30分でございます正直言いますと 私の体力ゲージがもうないです。で、今日は何か作るのはちょっと無理なのでご飯を。えー、沖縄そばと、えー、蒼汁を買ってきました。え三品茶沖縄そば蒼木汁ということで、沖縄尽くしですね、えー。全部インスタントで済ませたいと思います。で、あとちょっと洗い物もね、めんどくさいんで沖縄そば食べて、沖縄そばの容器で蒼木汁食べようかなと思います。ちょっとね、汚いかもしれないけど、まあ、これがアウトドアキャンプなんで、えー、ご了承ください。で、今あっちで。 あのはです、ねえっと、ごえもん風呂をたいております、うんえー、まあ、時間ちょっと本当あのめちゃ朝9時ぐらいからずっとあのいろいろ行ったり来たりしててすごく疲れたので、えー、しかもですね明日もなんとここから那覇空港まで行かなきゃいけないっていうちょっと考えただけでもゾッとするさっき那覇空港らへんから来たのに明日の朝市でまた戻らないといけないというちょっとよくわかんないスケジュールになっているのでえー、っと 今日はもう飯食って風呂入ってもうすぐ寝てで明日朝一でもうほんと日が昇ったぐらいからちょっと撤収してからつけてっていう感じでやりたいと思います沖縄そばいや僕大好きなのよ沖縄そば沖縄そばはあの本当に好き<笑>はいあ結構いい火薬とかたくさん入ってる美味しそうですね沖縄そば完成ですじゃじゃーんいやこの太麺もまたうまいんだよね逆光で何も見えないけどそばいただきます 沖縄の味やこれ来ると沖縄って感じやなやっぱ沖縄そばごちそうさまでしたということで次はソーキ汁を、えー、食べたいと思いますはいうまそうえー、こんな感じなんだ大根めっちゃ入ってるね、えー、普通に豚汁みたいな感じなんだねよっしゃーちょっと食べてみましょうまずは大根からいただきますおでんとは全然違った味なんだねすごいおでんよりもすごい優しい味です 豚肉いただきますうん豚肉はチャーシューの熱い感じで誰が食っても旨いやつこれということで沖縄2泊3日の旅2日目はこれで終わりですおやすみなさい うございます朝の6時半でございます、えー、もうすぐ撤収準備をしてすぐ空港に向かないとちょっと飛行機の時間に間に合わないんで、えー、ちょっと頑張ります。 はいといととうことで改めましておはようございます又吉、えー、コーヒー農園さんを出発して空港に向かいたいと思いますまずはレンタルバイクを返却ですねいやーちょっとねタイトなスケジュールな、えー、旅だったんですけれどもタイトがゆえに何かいろんなことをできてすごく良かったです、あのーまあ、時間に制約がないのもいい旅だと思うんですけれども時間に制約があったとしてもなんかここここここここみたいな感じで多くの、あのー、たくさんの数こなせることができるんで 僕は結構好きだったかもしれないですね最終日も沖縄晴れてますねいやーいい時に来ましたね3日間全部晴れてたのでいやーすごい素敵な時間を過ごすことができましたしよいしょーー高速道路で空港まで向かっていますはい今回レンタルバイクということで給油してマントにして返さなきゃいけないんで、えー、給油します はい、ということで、沖縄2003日の旅、レンタルバイク屋さんがすぐそこなんで、えー、レンタルバイク返したいと思います。ありがとう、400X。いや、マジで 400X で良かった。特に、あの、小堀島に行ったとき、あそこの、こう、何茂みのところ、あそこ通ったときは、マジでこいつで良かったなと、本当に思います。いや、400X、いいね、ほんと。いいバイク、アドベンチャーバイクやから、 姿勢もきつくないし長時間走行もきつくないしこのウィンドウもあってきつくないしすごくあの今回の旅に合ってるバイクだなというふうに思いましたほ、はいとここでレンタルバイク屋さんに帰ってきました、えー、飛行機の時間まであとぴったし3時間ありますただここから、えー、空港行って空港行ってこの荷物はまたあのスーツケースに入れたりすると3時間のちょっと心もとないと思うのでマジで急ぎであの行きたいと思いますえー、っとタクシー呼びます大丈夫ですよはい 空港までは。すみませ ん,、ねん、あ、大丈夫です、はいはいはい。よいしょ。寒くもなく、暑くもなく、ちょうどいい。すごくいい時期でした。色はもうね、暑いですか。そうですね、朝とね、ちょっと夜は、日が暮れると、ちょっと寒くなっちゃいましたが、昼はまだまだ、八時ぐらいです、うん。半袖でいいぐら い,、はい。はい、どうも、ありがとうございます。はい ますということで、ね、爆速でで那覇空港まま着きました最後ヘルメットを入れてたこの袋のこの紐がちぎれちゃって肩にかけることができなくなるっていうハプニングが起きたんですけど、まあなんとか飛行機の時間に間に合って九州の方に帰れそうな雰囲気でございますということで、ね、沖縄203日の旅はこれにて終了なんですけれども沖縄にちょっとでも行きたいなっていう方はぜひジェットスターで沖縄に行ってみてください あのー、まあ前編で説明したんですけどもクラブジェットスターっていう1年間で3980円の有料会員みたいなやつがあるんですけどもそれに入るとお得な金額でえ航空券買えたりするんでえ気になる方はまずクラブジェットスターとかでチェックしてみたりまずは自分のお住まいの地域からジェットスターでいくらぐらいで沖縄に行けるんかなみたいなのもえ検索してみるとまあちょっと楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思いますということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイシーサー